でそこで、えっ、ー、と、今度はその、今のですね、一連の計算量の見積もりをします。えっ、ー、と、まず最初のステップですね。と、この、今のアルゴリズムをもう一回最初から振り返りますけれども、あの、一番上のステップでは、えっ、ー、と、これはあの、N1 から Nk には、その、あらかじめ、その求めておいた素数を、こう、うまく当てますので、ここではその、計算量の見積もりに、 の考慮を必要とする新たな計算は発生しません。で、えー、と次のステップですね。これはあの、えー、と行列 A と B をそれぞれ Ni で割った乗与を成分に持つような行列を作るところですけれども、まず、えー、と 一, 番一番外側の、えー、とループ、これ、警戒。 えっ、ー、と、繰り返すんですが、まあ、これ、あの、先ほど、この k の決め方が、オーダー L から決めるってことになってますねオーダー L の大きさになります。で、えっ、ー、と、内側二個目のル、2個のループですね。これは、あの、r と t を、それぞれ1から m までも、あの、動かしますので、合計で、えっと、内側2個のループは、二重のループは、m 二乗回の計算の繰り返しということになります。で、そして、 えっ、ー、と、このですね、AIRT、BIRT を求めるところは、えー、とこれは長さ L の多倍長数を単精度数で割る割り算となりまして、でこれはあの、o、計算量はオーダーの L ということになります。えー、実は、えーと、これまでの授業では、あの割り算の計算量については詳しく触れていませんでしたので、えー、ここの計算量について詳しいことは次回の授業で説明します。 とりあえず、今日は、この、ここの割り算の計算量はオーダー L であることを認めて話を進めたいと思いますで。そうしますと、ここまでステップ2の合計の計算量、計算量の合計というのは、オーダーの M2 乗、L2 乗で見積もられます。で、次、えっ、ー、と、ステップ3は、その行列の乗算の部分ですけれども、えっと、一番外側の変数 i が1から k を動く部分は、やはりループ形態なので、オーダー L と。 いうことになりますで、えっ、ー、と、次のですねその、えーと、変数 r と t に関する二重ループのところは、まあ、先ほどとステップと同じように、合計 m 二乗回のループということになります。で、その中で計算するこの Ci の rt 成分の計算なんですけれども、えー、とここでは、すべて単精度の計算で、えー、と 進, め進めます。で、えっ、ー、と、乗算が、 えー、ここにありますように、えっ、ー、と、M 回ですね。AI、BI を、と、AI の RS と BI、ST の計算、乗段 M 回繰り返した後で、今、加算が M-1 回発生しますが、えっ、ー、と、これは、あの、合わせて、オーダーの M ということになります。ということで、ステップ3の、あの、計算量の合計は、M の3乗かける l ということになります。で、最後、 のステップ4の計算量を見ていきます。えー、とステップ4の計算量は、ループが二重になっておりまして、それぞれ R とキーの変数が1から M まで動きますので、この繰り返しはループ m 二乗回繰り返すということになります。で、えー、と最後に、ここであの中国女用三法の計算が行われておりますけれども、えー、と中国女用三法の計算量は、えー、とオーダーの l 二乗に比例しています。 でこれも、あの、まだ説明しておりませんので、詳しくは次回の授業で説明したいと思います。ということで、えっと、ステップ4の計算量の合計は、えっと、オーダーの M2 乗 L2 乗ということになります。で、えっと、以上を合わせますと、と次のような計算量が得られるんですけれども、まあ、ステップ1は特になしで、ステップ2がオーダーの M2 乗 L2 乗。 ステップ3がオーダーの M3 乗 L。ステップ4がオーダーの M2 乗 L2 乗ということですので、と合計の計算量はこちらにありますように、オーダーの M3 乗 L プラス M2 乗 L2 乗ということになります。で、えっ、ー、と、先ほどですね、授業の前半の方で、えー、と説明した従来の多倍調数をそのまま使って行列の乗算をしたときの計算量が、えー、と M3 乗 L2 乗でしたので、 この前の項はこの L1 個分計算量が減っていることになりますし後ろの項に関してはその M の M 倍だけですね計算量が得しているということになります。うん、ここまでいいでしょうか。一応こういう形でその中国女王三法を使ってそ の, あの計算量をまあ追って 落とすとすすいう工夫を行っておりますそれでは一応ですねその、まあ、小さな例ですけれどもその中国女王三宝を使った行列の積の計算例がテキストの例の 4.70 にありますのでそれを見ていきたいと思いますここでは、まあ、行列 A と B をこのような形にしておりましてで ですので、うんと、まあ、行列の成分の絶対値の上階 M として12を取ります。それから、ラージ M ですね。ラージ M として12を取って、あと、うんと、次元、スモール m は3ですので、このことから2倍のラージ M2 乗スモール m は、まあ、864ということになります。で、この864よりも、この N1 から Nk の積が大きいような、 その N1 から Nk を求めますと、まあ、この kN1 から Nk ですね3つ用意して N1 を 9N2 を 10N3 を11としておきますと、まあ、これらのペアあのこれらの数はまあついに互いにそうでかつえとその積は990ということになりますので、まあ、これを使うことにします。で まあ、次のステップでは、その行列 A と B それぞれを、その Q、まず Q で割った乗与を、成分に持つような行列を求めています。まあ、それをまあ A モード Q、B モード Q というふうに表しているんですけれども、えー、ここで注意してほしいのは、この乗与ですね、乗与を、マイナス4から4の範囲で表しているということに注意してください。で、これを使って、その、A と B の積をとって、さらに Q で割ったえと乗与を表します。 用を取りますとこういう形の行列が得られます。で同様にしてその AB をですね10で割った乗与から行列を作ると、まあ、こういう形の行列になりましてそれから AB を11でですね各成分を11で割った乗与からなる行列を作りますと、まあ、こういう形になります。で最後その まあ、AB のですね、その9で割った乗用、10で割った乗用、それから11で割った乗用を成分に持つような行列から、まあ、中国乗用三法でその各成分を復元することで、えー、と整数上のまあ行列 AB を得ることができます。よろしいでしょうか。えー、ということで、と今回は、モジュラー三法という、えー、について紹介しました。 これは中国女王三法を使って、その、まあ、与えられた計算を、まあ、より、えっ、ー、と、数字の、係数の小さな乗用感での複数の計算に分けて、で、あとから、その中国乗用定理で、その計算結果を合成して、その整数上の計算結果を得ることで、まあ、効率化を図るというアルゴリズムです。の、一連のアルゴリズムのことを呼びます。で、今回は、その、えっ、ー、と、行列の積の計算を、まあ、 中国上三法で効率化するというえっ、ー、と。一つのモジュルアルゴリズムの紹介をしました。でえっと次回の内容ですけれども、まあ今回の内容でですね、その序段の計算量が。あのちゃんと出ていませんでしたので、この序段の計算量を見積もります。それからあと、えっ、ー、と。確証有機と互除法の計算量がですね、あの。 あとあと必要になりますので、この拡張エっリりとご助法の計算量を見積もりまして、あと、あの中国女王3法の計算量の見積もりについても解説したいと思います。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。